はいえー、中間市の羽生公園にやってきました、えー、去年、えー、ち, ょちょうど夜でしたので断念して再度リベンジです、えー、最近レストアされたようでだいぶ綺麗になってプレートもピカピカです リア部はいリア部もだいぶ軌道がいいですあやはり記者クラブさんが整備をしているようですねこちら飛行式部ですね、はい、こちらもだいぶ軌道がいいです キャブのガラスも綺麗になってます。はい、プレートもピカピカです。でも残念なところにちょっと。もう腐食がある箇所があります。まあ。これは、いつご屋外に手にしてあるから。まあ、保有。許容範囲と言えるかもしれません。はい。 腕式信号もちゃんとあります。はい以上中間市の羽生公園西1266号機でした。